キンプリ流せ角、スマホの待ち受けはメンバー5人のプリクラ。絆ずっともにファン号級。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングドキンス流せ角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングドキンス流せ角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送。2月2日放送会は、 キングドッスメンバー5人でプリクラを撮ったことを明かした。1月23日に24歳の誕生日を迎えた長瀬だが、当日は現在出演中のドラマ、夕暮れに手をつなぐ TBSK の撮影をしており、長瀬演じる運の音が住む家の大家役である夏木マリがわざわざケーキ買ってきてくださった。そう。 予約困難なケーキ屋さんのスイーツだったようで、人生で食べたケーキでトップレベルに美味しかった、幸せでした、と喜んでいた。さらに、ファンに向けて全国各地でファンによる僕の誕生日会が行われていたかと思うと、ちょっとありがたい、24歳もよろしくお願いします、とメッセージ。 なお、当日に最初にメールをくれたのは、何わ男子西畑大我、次が関西ジャニーズ JR 内ユニット A へ。グループの正門領域だったとも明かし、まめな人たちはさすがだなと思いましたね。嬉しい限りです、と語った。 また、ドラマの現場では長瀬のマヨネーズかけご飯好きが浸透しているようで、共演者の松本若菜 か, から白ご飯と瓶に入ったマヨネーズ、監督からはネットで調べた一番高いマヨネーズ、さらに別のスタッフには高級なパックご飯を誕生日プレゼントとしてもらったと報告。そのため家には2年分くらいのマヨネーズご飯がある。 と、声を弾ませる場面。ちなみに、ドラマの番宣で1月17日放送の情報バラエティ番組、ラビット、同に出演した、サイマヨネーズかけ、ご飯を大好物として紹介したがで共演者たちからドン引きされて、しまいその時の共演者さんの、顔ちょっと忘れられないですね、と流せ。 スノーマン宮立良太を含め、スタジオの全員が、流瀬、マジでこんなん食べてんのかという顔をしていたたためすごい気まずかった、あれ。その顔を見ながら俺も、実際に、食べたから、味せんかったっすもん、と解雇した。その後は、キング・アンドスの5人でアミューズメントパークに行ったロケの帰りのエピソードにつてトーク。 帰りの車に向かっている途中、神宮寺勇太が、おい、プリクラーンぞ、5人で撮ろう、ぜ、と、呼びかけ5人でプリクラ撮りましたと、報告。ほっぺに、ハート、や指ハート、顎に人差し指乗っけてというプリクラ機の指示通りにポーズを撮ったそうだが問題は最後の、落書きだったとか。何でも、かなり久しぶりに撮ったため、5人でちゃんと並んで書いたんですけど、 下の方に、絆、って一文字を書いた、ずっとも、って書いてあったり、万事、とか、と、落書きのクオリティが低くなってしまったようだ。さらに平野市用が、万事、の下に、最強、って書こうぜ、と言いながら書いた文字が最新になっていたと、暴露。他には、うちらにしか勝てん、やば辛い、などの落書きもしたと振り返りながら、スマートフォンにデータ送信したプリクラを、 俺と神宮寺雄太と、高橋、天が待ち受けにしてます。と、嬉しそうに明かしたのだった。この放送にネット上では、金プリ5人で、プリクラはや、倍、プリクラの落書きに、絆、ずっとも、和号泣する、待ち受けにしてるプリクラみたい。との反響が集まっていた。諸平の平野紫仕さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。